えー、皆さんからお手伝いをいただきたい曲を披露させていただきたいと思います皆さんからのお手伝いは手拍子でございますぜひですね、えー、お手を拝借皆さんのさせていただいて、えー、この会場にいる方心一つに337、えー、拍子のお手伝いをいただきたいと思いますちょっと一回練習します皆さんのお手を拝借しますせーのチーム専門皆様に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 ピッタッチャー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 よ, よ、はいはい、<音楽>ありがとうございます 綾瀬川、松並木で踊れる楽しさを感じて、この晴天のもと、まだまだ元気いっぱい、チーム正門の踊りをぶつけろ。そしてランドセル せーのお 大, 大きなお手びやチーム正門でした感謝を込めてありがとうございました はい、退場します。ありがとうございました。